ちっちゃな輪がまた一つ一つ増えていって大きな輪になっていけるようにそんなことを願いながら平和踊らせていただきます温かく、ね、拍手をいただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします 「時になに流して」「時になか手にして」「時にか手にして」